はいどうもこんにちはかな今の時間でやった未来葵です最近ねツイッター始めましたよ<笑>まあツイッター出てもねほぼほぼでやった方がいいんだけどなのでね YouTube での動画の配信のねあれあれなんかそういうリクエストになったと思うツイッターやらねでリクエストしてくれると嬉しいです ではさで気まいに歌っていきましょうか母が帰ってくるまででは「サンバガラス男の道」道<笑> つよつよつよつよつよつげおかしめておかじいはあそこここにだけつよつ つやつやつやあれくる波でも拳で言うだけよう熱いを繋がえちゃうとがすがるそうだろうさすらえださすらえだ 手のせいでたぜらししめておなじばなざと腹ぶつけあえゆえてだろう こ, この歌がわんばがら男歌 夢の肘さえ滑っててみせよう。女の笑顔が男のロマンイいいだろう。夢を張りてお晴れよ。 耐えようが増えたぜ。よほど男、餌し合う。流りうせ、美しい声の中の歌男を泣き放て男歌。 ん<音声>ーッ強い強い強い強い強い強っ打ち締めて面かじればただどうだぶつけをえるだろう重いこの歌が サンバガラス男歌。サンバガラン男歌。次よ。次 <dining> よ <mouth twice>。次よ。次よ。次よ。次よ。次よ。次よ。サンバガラン 聞こえるだろう次ストップネクストステージを歌おうかな。<笑><笑><笑><笑><笑> 3、2、1、g ー夢のステージもっと先へまだまだ、コツあるならはさ、声を上げていけ立ち上がるとき、さつなぐ点と線、信じたい挑戦者はい、はい、はい、まずは私、なフラわいが、バスを切らせていただきます。皆さん、声を上げる準備はいいですかかまそうかまそう かまそうかまっそヘイヨン、hey、yo, ストリック調子はどう俺はいつだって絶好調我々たってバカにされたって君がいたらそれでいい現状 A じゃ平行線相手にア逃したあの終電仲間の人たちとして挑戦皆さんはもちろんナンバーワンストピーのオレンジ担当英声でひくナイボイスの勉強を得たって大変なのジェルデンスみんな一緒に声出してくれますかはいわっしょいわっしょい わしちょいわしょいこらしてくれてありがとうな。これから一緒に楽しむなの。大阪出身、我々の天才はとりとけへんと、え、まじごめんだけど、俺が一つだけ、君のためな努力を惜しまない。これはりのサタミンワンバース、クリスマムショータイム、偽装との現実はザーマーカー、はざまかフレイマース。 Let's come to action. これはステージ stay, シチェンション。玉焼き、った、充電、シューチー、登場。2020HH 号。ぶちぎりの今年のすごスタート。努力で覚悟を尽くしてベスト。他のやった人たつちと違うぞ。初食前、旅横育ち、早押したり、それで疲れるしがみ。くしゃみしがみ、しきたいみ、笑え弱いね。俺たちに死んじゃない。次行こう。 次のステージ君とぎへ、もっと先へ、まだまだ行ける、まだ身の世界へ。次へ、君と先へ、夢を救うの、君を挑戦者。行けるよな、やれるよな、声を上げて立ち上がれよ。次へ、先へ、 ーここまでなかったやっと僕のパンだったんのラるサーカーバイスのコレちゃんですみんな一緒に声出すぞウッキーウッキーアジアのバンキーくくウッキーはクソクえレーバコっぽいです大好きなのは夜の街夜光カンでウイスキー 普通の場でオファーフィン、劇的た知識、アブラジン、大好きで怒るんだよ、飲みすくいものはなもの、食べ物のおうちに、食べ物の音<楽>、海のハンバー、いいねだ、みんなで一緒に声出すよ、ワンワン もししも釣れないときはつれないのラッソンスパートマスター曲タウンなんなんですかレルーレートですお前らまだまだいけるよなもっと声を出せるよなセタプリセタプリセタプリセタリ。いわゆる黒を使えた嘘を苦笑どころでまだ教えれないよ こうか不幸か可愛いっし緒にいこう 次のステージへ君と次へもっと先へ終わらない旅まだ見ぬ世界へ次へ君と先へ一緒に行かないよ俺も挑戦者いけるよなせいやれるよなへ声を上げて立ち上がれよ次へ先へスッセネクセトストズベージ次へ 音先にバラバラ行けるままいる世界へ次へ君と先へ夢を捨てるの気持ちを教えちゃいけるよなやれるよな声を上げて立ち上がれよ次へ先へセッセモンネクストステージ耳を連れて 適に歌っていくぜ、せせいせせいせいそうじゃない、そう歌えないね、ィルモンド・バンデラス版の・ヴンのこの映画大事だよし、何のカッ パ, パ, ッパやカッパいい長いんだよな、これ。はははは Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> 幽閉で行く前に、幽閉じゃ離婚になんき通り。幽閉ストップ知ってないし、勘弁にしといてなんて残念。人様が願うガキラの愛路に、人を願う無機質なような。手を先に始め始めてような。先が見えないジンオピンシャン。 ブーザーマイルにお願いひとつ。はい、わらずだけにワニワニ。ないのあなたにお願いひとつ。はい、冷たおい、声。Left い、i d 吐き出して、パーパーパー。着彩ね。Left side, r i g h き出して、パーパーパー。は、y o u are k i n g You're a k i n g 夜、う、中、ん、<咳>に遊ぶ鍛えたいの誰誰かだけに笑う痛い痛いの消えるうざまに死ねる苦い悪もなくなってラララぶたっとキラ上げん避け泣いてたなララあなたにお願いひとつ入いてもらわずワークのワニワニくなあなたにお願いひとつ あいつネタをもいっかねラッサイアイサイ歯をむき出してパッパッパたらくさいラッサイアイサイ歯をつき出してパッパッパ<笑> You walking You walking You walking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 <笑>うんうん「街灯は消えてく、ね」「孤独な夜がいざなう」あーやばい全然運転取れないこれオフボーカルってしたけど<音声> 共演してる。憧れと好奇心。暗み。目は霞んでる。退屈な自分は、窮屈な日常は、忘れ去って、踊る。ナイトターン。もう満身的な不感傷。未体験は地に抜け出す。髪とその面影。でも、あどけなくて。さよならをついた。自分は朝もらった。これでいいんだ。止まった終電。 いつか忘れてたこの夢も日々の幻想に消えてゆくネオンが夜を飲み干す苦いだけの空き缶に吐き溜めたレッドを冷たく胸を焦がす一人孤独を吐いた 煌めく街の明かりは色を変えて下げ進んでる部屋にポーズに映る光は通り過ぎて影となった夜に沈む<音楽> 弱気けの数がメランコリン朝や怖いんだ蓋をするし効力酔えず吐いたアルコール理由もない不安が胸を押すで押し寄るさ覚えそうだ今までだ赤くだけの日々世界捨てのような毎日に ただ踊るだけのエキストロネオンが夜を飲み干す苦いだけの空き感に吐きためたレッ冷たく胸を焦がす一人孤独を吐いた きらめく街の明かりは色を変えて酒澄んでる部屋にポーズに映る光は通り過ぎて影となった夜に沈む<音楽>あっごめん忘れとったし。 街灯は消えてて夜に沈むわあやや、べっままだまだ歌たたことを忘れていたいや う, う「どん歌どんうどんうどんうどん」うどん「うううどどどんど ん, うど ん, うど ん, うどんおいなりすーい」 スベてす べ, すべしたゾーンにつラッと行きたい衝動静かにひとずといた君はしつかいくらいに絡まる朝昼夜くんもないぜお前のことで夢中さ野いなんてあり得ねえきなかたいお前のろて感じてのろて感じてたてないでいっちゃって 熱熱いもの、ね、熱いもものの、ね、一滴残らどんどんうどんうどんうどんどろロネバネバいたぬっとにくしぶりにドドドどんど ん, いい、oh, yeah. ドドどんうどんうどんうどんくわえていぜ e a えどんどんうどんうどんうどんみんなとおりごっしを感じるかまたま。 かまどもおいなりさーん。ねえ、えっと、そもは、いい。肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉。肉, 肉入れすぎやろ。そ<笑>ぱって言てもいいんだぜ、湯の強ぶっかけて。ぶっかけてもいいんだぜ、湯の強ぶっかけて。 自然自然心高心高自然心高心高自然心高心高自然心高心高自然心高心高心高心高心高心高心高心 ってンタタタタンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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 なれすーお<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス>、ね、っきいそときにこれがあったらよかったのになーっつってとんとんとんとんとんとんとんめっこちおいでよなんて<ス> 聞こえてますよなんてワンツーしたいですねソクリスマス泳ぎたい部屋でもいいよやろうかひときりがいいのに冗談だよそのつもりもうしたんだわ お, んのお店さないな見せちゃったり、ね、よろもか 読めないですオーナーになれますか雪景色東京タワー君の目が潤んでいるマイトアップが二人をねえねえ10か月けたプレスこっちおいでよカモン出てこいちゃいっぱいリりット えー、なんで言わせない嫌なことはばいさんはご大好きな人とあだばあ簡単なことしちゃうトゥいそうんあああきついちょっと土星語で出ないわやっぱり<笑>ミッキーでも何かしようかな 自然ですね。はしててたたててててててててててててててててててててててててててててててててててててててあててててててててててててなてててててててててててに。てなてててててててていて 入、は、り、い、ます。強すぎやし、カラビも朝。冷度でそうまる君。オレンジの輝いて ね, ね。触れてたいよ。ラストス、こっちを入れ。カモンよしておいじゃう。フォーリーナ、フーリーナ。今 ま, まじゃ終われない。ラスとス、 あ、うん、うあ、きなことですれよなげなきゃダメないんです優先どうしようお子さどりにつざえるすきだ よ, だよ テ, イ テ, イテイテイテイテイテテテテテテテテッタンタタンタンタンタンタンタンタンタ たたたたマグロトロウニエクルーグロトロウニエクルーマグロトロウニエクルー寿司じゃダメじゃダメなんですごめんなさいシスコッチおいでカモリスディシャイパーディイないしいなんて許せないやるくとはバイ 大好きな人と踊ろう悲惨なことしちゃおううんん。近は水かいようこそ君に伝える好きだよ Woooooh oh yeah yeah yeahWooooh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 ロメオって言わながけど、ね、これロメオってさクーあそこの綺麗に立っとばいって吐きすぎたはじめましてお嬢さん西の国から愛のためにあなたに会いに来ましたデュナジェロスカオロカオロカ僕のお姫様にねなってくださいああ あ念もお嬢さん、つらい顔、においは、は、は、よかしてよ。と助けをすすかおりと一緒に、風ににいを東の国へ。さみしそうな、その、赤い唇に、優しい魔法をかける。 さあさあどうに着替えてち、ちょっちょっちょっ。主演お姫様、踊りましょうか。のて、僕らを夢中にさしちゃって、そうばうよ。愛のキス、ひどい人生プレゼント、聞かずあの星を二人のものに。誰や、今あなたを欲しがって、僕らの雰囲気にさしちゃって、その名は、ジュリエッタ。はい。 「帰っても守り抜いてみせます」ささ「さあおいで」「都会は立っない」「見せない景色へさあおいで」「こっちこっちってやょっちゅうしたくない「他の誰かにはゆず」<笑> 第一のお姫様踊る世界へ鼻も抜けしたってシャンルー破っちゃって狙うよ愛のキスひとつないで連れてくよ夢に眠る宝石を二人のものにやり込んだ欲しがって僕ら本気にしてゃってその名はジュリアット・ハイ・ナー ななななな俺がもしか見えなくて俺が本気にしちゃってその名はジュリエッタハイ、はい<音楽><音楽> 次何歌いますと<笑>次女声の練習でもてめるか極楽チャウトでト This is the thing, this is the thing, yeah! 美しく咲く花もいつか地りゆくものそれならこの一夜をもっと熱く愛したい本んといいこといたしましょうこれは夢かなどうしたそんなこともない世界行きましょう Good girl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 ウィーヴィンとといたしましょ。 歌え横のまんまに頭の傘を聞かせて踊れ踊れ時を添え今宵ともに開くいざき今宵あなたとこのいざきトゥトゥトゥあ、ゥ しようもなく今を生きてるこの声が届く未来が幸福だと言えるように腹を歌うバーチャルトゥーライブ 先が見えなくたってそいでも歩き続けた崖の足元のまま肌を揺らす落っこちなくて震えた声を一つ一つ積み重ねてく<笑>「ブクロブと明日香の声が手を握った」 遠くから聞こえていた足音はいつの間にか笑い合うほど近くに感じられるよ君と僕を繋ぐこの糸七振り咲き鳴らしてく 明日がそれぞれでも歩いて行こうどうしようもなく今を生きてるこの声が届く未来が幸福だと言えるようにただ歌おうバーチャルトゥーライブ 大人ない時間の中でどれ向かい笑い続けた不格好に投げた言葉で日々を綴る瞬くたび変わる景色を一つ一つ積み続けてく「うで丈夫」と明日の誰かに言えるように 少しずつ気づいてきた足さんの希望達と揺らないこの気持ちで明日も話そう君と僕を繋ぐ境界七色に響かせてゆく先がそれぞれでも遊んでゆこう し使用もなく今を生きてるこの声が届くがき日ば洋服だと言えるようにただ笑ガバーチャルトゥーライブ<音楽> 手を捨せた窓の向こうのその笑顔まで少しでも近づくたくて遠く遠くに叫ぶいやでもいつかでも言えない話で笑おう君の近くもっと近くに行くから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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. h、uh、<Hein..."> <歌 meme><音> <hardsterdam> <唆 TAKE>い y いへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいへいい これだーって言いたいんだけど出てこないね出させてくれよこれだーってさいちいちこうやって入れるのめんどくせー じゃあなすいたっていくぜ。どんどんどん ワンツースリーフェイ L 地とはない E 描いてみようよ A 一切なのは S の気持ちさ M もったいないよ O 大人ぶてても VV サイン目指して E 行ってみようよ誰にでも涙しちゃうそんな日もあるさ雨のち晴れそんなもんだねかも n l EverybodyJoin us サーチャンネルつないで Join us さあ世界と勝負だ明日のスターは君かもしれない Join us さあ積み出すことから Join us さあすべては始まる未来を決めるのはさあ自分自身だ 嫉妬してたらダメダメお追いかけてみようよ愛いいわけなんて No no 必要ない誰にでもない動き咲かせないないものね花には水人には夢カモン Everybody Hey hey LINE US! チャンネルつないで Join us! 世界と勝負だ明日のスターは君かもしれない Join us! 踏み出すこ言葉 Join us! 俺すべてを始まる未来を決めるのささ 自分自身だ YeahYeahHaaaaHaaYoYo 始めましょうみんなみんなでやってみよう Yo 再生出ます達成 Novel 登録伸ばせ YeahJoin <音声> yeah. <音声> yeah. us さあチャンネルつないで Join us 世界と勝負だ 明日のスターを君かもしれない Join us 休み出すことから Join us 俺は全てを始まる未来を決めるのはささ自分自身だ Join us Join Woo us この配信が面白いと思った方、ねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ね ツイッターのフォローもあツイッターもね、やってますので、その時もフォローしてください。では、あの、いろいろとして、して欲しいこととかあってありましたら、リクエストをお願いします。では、またねバイバーイちょっと母が帰ってきましたね。<笑>